彼女の夢は私たちが守ってみせるわ世界へ羽ばたくチャンスを逃してはいけません早く空港へ私の夢世界で活躍するトップモデルそれが私の夢ごめんリンリン消えちゃったよ